シ様にタミン完全守りを固めます精霊や風を運び畳みの赤壕をきっかけで負傷を極ました激推の沈めかけ左手光毎日でニューイヤーズライトお守りします舞い上がれオーロラブルーミングオーシャンフィールド います私の新たな力オーロラサンクチュアリー守れれいお役に立ちます<笑>お役に立てやま走れ衝突と見ました逆<笑>風のひずな風風や衝突走れ守りをかかんでまたまたそれ毎チレニューイヤーズブライト<笑>お守りします舞い上がれオーロラブルーに オーシャンフィールドフレッシング左リ来タ、私の新たな力オーロラ・サンクチュアリー勝利のため全米勝機とみました逆水の絆な風風をもや走れお役に立つるよ。毎日でニューイヤーズ・ブライト風を走るそこでこのまは舞い上がれオーロラ・グルーミング ヒ ー, ールいや蒸気と見ました撃墜の絆かぜわたくしの新たな力オーロラサンクチュアリー ル so、ブ the オーナー<音声 courses><音声 ups> <sunshine>、sure、のことは、おおらら、たんくちーイング、おおさん、おお、にゅうやくぐらい、おおさん、おおら、さん、い、やさん、にうやくのらい、おおさん、にゅうやくぐらい、おおおおさん、にゅうやくぐらい、おおおさん、にゅうやくぐらい、おおおおさにささん、にのうやくぐらい、おおおおおさん、にゅうやくぐらい、おおおおおおさん、にゅうやくぐ オーロラブルーミーニューイヤーズブライフ<スキル>これはうれしい ち切りましょ大いの風を守りを固<笑>める精霊や風をこたじる精霊や大いの風を蒸気と見ました逆風<笑>の絆風かぜいに立ちましょう<笑>オーシャンフィールド<笑>自然の体と光を毎日ニューイヤーズブライト<笑>私の新たな力は オーロラサンクチュアリー通ののり守の森島舞い上がれオーロラブルーミングはあお役のために船が蒸気と見ました撃水の絆め風勝利のためにだってせよオオサンスー大いにかけろかけよう私の新たな力 オーロラサンクチュアリこの森島舞い上がれオーロラブルーミングとしまくんとまめが蒸気と見ました劇水の沈め風いや大いな吹かせるいやああいつらオーシャンヒーロー海水につかるさあ光を毎日でニューイヤーズブライト沈めなく蒸気と見ました わたくのあたな力オーロラー<笑>、うん、<笑><笑>油断のさらなるしゅぎょうをつかい で, ーでー、えー ュララ ニ, <ills> ニューイヤーズブライトオーシャンべてオーロ ラ, ラーサンクチュアリオーロラブーイングおやすみかニューイヤーブライトオーロラサンクチュアリオーシャンビデオレッシリッオーロラブーオローングニューヤーブライトビ ハイブリのド ニューイヤーズブライトそうお守りします舞い上がれオーロラブルーミング私の新たな力オーロラサンクチュアリーそれでママの国のに立ちます蒸気と見ましたぎゅっぴんの絆させオーシャンヒール マイチレニューイヤーズ・ブライトお役に立ちます相あいつらが私の新たな力オーララ・サンクチュアリーお守りします舞い上がれオーララ・ブルーミング任せてください脚色を極めましたよっきりの絆かてうれしいんですがにオーシャン・ヒールいや守りをお役に立てる光よ マイチリニュー君たちはあ、い出のシャベルを蒸気と見ました躍水の絆させ私の新たな力オーロラサンクチュアリーおいしさの呪し舞い上がれオーロラブルーミング食べオ ー, ーシャンヒール ニューイヤーイブライトこれでさあ勝機と見ましたよっつの絆かぜ所蔵わたの新たな力オーララサンクチュアリー